おー こ, こ, にいるのここでなら蜜葉は最強なんだから。 ほら、三つ葉ぐしゃーってあれ三つ葉あ、いたけ何してんの来ないで決まってるじゃん逃げるんだよなんでなんで 捕まえた<笑>ーーーー死んじゃったいや死んではないから予想外の理由で急に態度変わったりするのよ意味がわからない大変ね<笑>このお茶とっても美味しい白桃の香りの緑茶よひどいもの話が通じない言動が意味不明無駄に距離が近い えー、そうかな。そうでしょ降りてう仕方がないから人間というより猫みたいなものだと思うことにしてるわ猫こと俺はつかさアマネの双子の弟なんだ<笑>もうアマネとチューした？ーチューした？ーやめなさい<笑>びっくりした<笑>